えー、ちなみに時刻は今夜7時20分です。<笑>信じられないほど明るいです、こちら。なかなか夜が来ません、ね。<笑>楽し<そ>う<笑><笑> どりたいエビエビ フェスとか X ゲームみたいな感じで多分いろんなコンテンツが混ざってる中の一つで俺らの輸出オープンがあるっていう感じですね今回この 着 席, 席がやばい、マジで。実際見るとめちゃくちゃ高いです。<笑> 来るということであの大会ちょっと途中で中止になって、えー、このシェルターに全員避難しろっていうメールが出たんで、えー、今予選やってて俺の番はまだまだもう 5,6 人の後なんですよちなみに最後で、えー、そこまで行ってないんだけど途中でちょっとストップということでちょっと来ないバーベッシュうわっえあもうちょっと来てるちょっとシャワーみたいになってきてる でこれ相当しばらく古くね。<音声> <音楽><音楽>とりあえず一日目無事に予選通過してください、上ん日本人では人ともなんとか予選通過して、明日のトップ8からえやるっぽいです、で、ベニューが場所がここから変わって、もっとでかいステージになるっぽくて、まあもうちょい調整して、今日帰れればって感じですね。楽勝だぜ Should I say, how is it? Two minutes. One minute. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! h a o p y o i r o h d o y Happy birthday! o a p o y b i r t o d a y h a o p y b i r o h d a y h o p p y birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Go, bro! Yeah, let's go! Let's go! Do this! 本日ラストファイナルこのステージでやります助ける How was it? Too much slow. Next up we got o s m a n versus Johans. o s m a n and j o h a n Yo, yo, yo. Yo, h a n o Yo, yo. y s yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, y Yo, yo. y yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, o Yo, yo. Yo, yo. Yo. Yo, yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. o Yo. Yo. Yo. いい感じです。 バトルが始まないです。ベストエイトのバトルが好きなんだけど、全く始まらないです。でも、はちゃめちゃに全員ジャブと。なんだかわからない。これは無理、絶対無理。マジで超危ない。滑りなんか見えるかな。エグいっす。はい、えー、ベストエイトのバトルの一回戦が終わった途端。また突然のスコールでバトル止まりました。 いやーもうきついっすマジでどう準備したらいいか分かんないから結構しんどいっすどうしようって感じまあ、ちょっとまた再開の見込みをが立つまでチョイステイで行こうと思いますい、ね、<笑>俺は眠くなってきたよ。<笑>ベスト8これより始めますレッツゴー Ah, check it, check it <laughs> This is Yo guys from the Grand Theater. Over here we have Osman from Colombia. うわー音やばっ。ね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 ビニービっていうアメリカのフリーンタイラーまと、あ、めてくれたりいろいろ今回迎えに来てくれたりしてるやつのところにあげることにしましたこのボール欲しい人は俺のインスタのアカウントに DM してください はいもう一個プレゼント増えましたし で, で、これ靴、えー、これめっちゃ軽いですめっちゃ軽いどどんんぐぐららいいい軽これはどんぐらい軽いこんな感じで<笑>サイズは2 5ンチ俺26入っていてこれちょうどよかったからちょっと大きめかなはいこれと これです、俺の DM にはい、えー、DM じゃんインスタに DM くださいよっしゃ<笑>コロンビア料理だそうです<笑> No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, s o no, n t no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, n e no, no, no, no, no, n e no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, o no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, n no, no, n <laughs> bye bye. bye. bye.、Yeah. <laughs> Let's Christmas! <go? laughs>、uh. <laughs> <laughs> <laughs> ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ